いずれのグループも個性豊かなメンバーが揃っており、それぞれが独自の魅力を持っていますよね。そこで今回は、コンサートが一番楽しいと思うのは、どのジャニーズグループなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位、赤ジャニ無限大2位、嵐1位すべてのランキング結果を見たい方は、こちら。3位は、赤ジャニ無限大。 メンバー全員が関西出身で、関西ジャニーズ JR として活動していた二千二年に関西テレビ八チャンネルの番組へ出演したのをきっかけに八人編成で結成された赤ジャニ無限大。二千四年に関西限定で発売されたシングル、波花色ハブシで CD デビューを果たすと、全国五大ドームツアーの開催、NHK 紅白歌合戦、NHK。 絵の出場などで活躍し、幅広い層から支持されるように。メンバーの脱退により、現在は5人編成で活動中です。結成、2002年12月 CD デビュー、2004年9月22日メンバー、2023年3月現在、横山博史村上慎吾丸山隆平、安田正代、大倉忠義2位は、嵐。 1999年にハワイホノルルオのクルーズ船で結成とデビューが発表され、同年にシングル A、ロ、C で CD デビューを果たした嵐。その後、アジアツアーの成功や松本純二宮和也らメンバーの個人活動などを経て人気が上昇し、2008年には国立競技場でスマップ。 ドリームズカムトゥルーに次ぐ3番目となる単独ライブを開催。以降も長きにわたって活躍しますが、2020年12月31日をもってグループとしての活動を休止しています。結成。 1999年9月15日 CD デビュー。1999年11月3日メンバー。2023年3月現在、相葉雅樹、松本潤、二宮和也、大野智志、桜井翔。1位は、キングプリンス。2015年に、ミスター・キングと、ミスター・プリンスの2ユニットからなるグループ、ミスター・キング VS ・ミスター・プリンス。 としして結成されたキンングプリンス2018年に現名義に改称しシングルシンデレラガールで CD デビューを果たすと以降も次々とヒットを記録。2023年2月に発売したシングル Life Goes On m e Are Young で12作連続のシングルチャート1位を獲得するなどジャニーズを代表するグループの一つとして活躍しています。 結成、2015年6月 CD デビュー、2018年5月23日メンバー、2023年3月現在、平野紫要、長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺裕太。2023年5月をもってメンバー3名が脱退し、以降は2名での活動継続が決定しているキングプリンスが1位に選ばれた今回のランキング。 気になる4位から17位のランキング結果もぜひご覧ください。あなたがコンサートが一番楽しいと思うジャニーズグループは何位にランクインしていましたか調査方法、グーランキング編集部にてテーマと質問を設定し、グーランキングが提供する投票サービスにてアンケートを行い、その結果を集計したものです。